今日はですね先週行われた WTW の様子を、えー、紹介していきたいと思います、えー、初心者の方に向けて実際にタイニーウープを飛ばされている方はどんなものを使っているのかというのをインタビューしてきたのでその様子を最後までぜひご覧ください何を使っているか聞いてみたいと思いますプロコはどんなものを使ってますかプロ ダンファーの t 1 6 pro っていう形で走りきれる。ゴーグルはオルカっていうモデル使ってます。えー、で、モジュールはラピッドファイヤー。多分あんまり使ってる人は多くない。ゴーグルなんですけど、まあ気に入ってます。機能的にも映りも綺麗なんで。どういった機体を使っていますか？機体はえっ、ー、と最近はこの？ UZ65 っていうちょっとあの普通の65サイズのタイニーとはちょっとプロペラの径が違ってほんの少しプロペラが大きいタイプのドローンですねこれが最近あの飛ばしやすくて気に入ってもう全部それに切り替えてますバッテリーはどういバッテリーはベータブルの260を使ってますでコネクターが BT2.0 っていうタイプのコネクターに変えてて あのー、まあパンチがあるのと二百六十でちょっと容量少ないんですけど、えっと十分三分半ぐらいは飛ぶんで、三分半分で三分飛びます。でまあバッテリーがちっちゃい分軽量化できるんで、機器に手頃を使っています。ドローンの操飛ぶときにスティークの持ち方はどうしてますか？親指派です。親指派。最初はあのピンチって言ってこうまあつまむタイプ？ 乳首持ちってやつだったんですけど、はいはい、途中でなんとなく親指でやってみたら、はいはい、意外とこっちの方がしっくりきて、はい、でもずっと今でも親指がす、はい、まあこれは人それぞれだと思うん で, う で, でどっちが優れてるとかじゃないと思うんでやややりやすいいい方でやっっててもら僕が始めた時に比べて格段に飛ばす場所がここもそうですし、はい、いろいろ。 練習場ができてるのと、あとこういう WTW みたいなコミュニティとかもできてるんで、1、うんまあ、人で家で飛ばしたり、どっか行って飛ばすのもいいんですけど、うん、こういったコミュニティに参加して、まあ、いろんな情報を交換したり、上、う、手、ん、い人の飛びを見たりとかしてで、一瞬飛ばしたり、アドバイス出たりすると、上達も早いと思いますし、まあ、いろんなつながりができて、友達ができたりするので、うでね、よりこう楽しくドローンライブが。 それると思うので、はい、ど、はい、うぞ、ねはい。ぜひ W T W に行来てください。ぜひよろしくお願いします。はい、ありがとうございます。はい。はい、こんばんは。どんな、えー、まずはプロポ？はい。ど、うんプロポ、ええスタバの T18S と、うん、まあドローンレーサーの間ではすごい、まあ有名というか、うね、まあみんなこれ結構使ってて、はい、まあとにかくこのジンバルの滑らかさが格段にいい。 これがすすごいいいかなと思います ゴ, ーグルはゴーグルはファットシャークの HDO2 HDO じゃなくて初期のやつですね初 期, のやつ、うんはい、初期のやつでも慣れちゃってるんで、はいまあ、HDO2 がいいっていう人もいれば2だとちょっと見づらいなっていう人もいると思うんでまあ私はこれがいいと思いますモブラ6と言われるやつですねですでちょっと私はあまり詳しくない<笑>です これに関しては、まあでも、あの今まで、えっと、こね、ちょっと2、3年前の機体をよく使ってたんですけど、まあここ、最近出たモーブラ6という機体で、カメラアングルとかも変えれるし、うん、もう箱出しでこの状態なんで、うん、もうすぐ飛ばせて、すごい飛びやすく、飛びもいいし、これはすごいおすすめですね。 街は無線であったりとか、まあ、ちょっと5エンチとかになってくると、えー、航空砲にねあの、触るので、飛行申請、まあいろいろちょっと難しいところがあるように見えますけど、こういういろんな人が集まってるところに行ってね、いろんな話を聞いてみれば、結構、ドローンを飛ばすまでが、なんだろうスムーズにできると思いますので、とにかくいろんな人が集まる、ドローンを飛ばしてる人が集まる場所に行ってみるのは、すごい面白いと思います。 まあ、インターネット上で探してもねいろいろ出てくるかと思いますけどねそれよりも全然人としゃべってコミュニケーション取っていろんな人に教わった方が、まあ、全然わかりやすいと思いますいろんなあの関東近辺でも、ね、いろんなとこ、あのー、飛行場とかあったりするんでねそういうとこ調べて行ってみるのも面白いかと思いますそうす、ね、そういいとこ行ってみてみください、はい、ありがとうございますはいえー、あ, ういますあそうです、まずはプロポ 10J というこれですね。はい。じゃあゴーグルを見せます。あ、ゴーグルですね。これですね。はいすすねはい、バストシャーク HD22 のですねです。一番新しいやつ。ちなみにこれはどこで買われたんですか。これはゴールドストーンズさんです。あ、ゴールドストーンズ、えー、そうですよね。の写真ですね。そうそうそうそう。こちら6というやつですね。えー えー、と僕もはじめ全然ちょっとわからなかったんですけど一番最初にあのゴールドストーンズさんでプロポとゴーグルと機体と全てあのセットアップされたものをまだ初めに購入しましたそうするともうあの自分で設定する必要もなくて、まあ、すぐ飛ばすことができます初めについてたゴーグルからちょっといいゴーグルにこれ家の中でも飛ばせるのでまさに僕がちょうどこの頃ナの この時期に始めたので、もう充実した。<笑> あ, あ、そうです。充実。<笑>そうそうそう。そうですそうで す, うで す, うです、はい、ありがとうございます。えええー、まずは、えー、プロポどんなプロポ？あプロポ。プロポこれはあのエパールスカイのターラニスの X7 ですね、はい。すごい色がかっこいいですね。なん か, なんかこれ使ってる人は、うんまあ、結構いるんですけど、なんか青色使ってる人は。 珍しいみたいですね。そのままだとまずいので、一滴のコこナにつけて使ってます、はい。はい、じゃあゴーグルでゴーグル、えー。ゴーグルはもう定番ですバ、ね、ットシャーク HDO2 に、えーと、受信機やラピットファイアあこの組み合わせすごい多いと思います、ね。そうですね。はい。人気ですね、で私、これ HDO2 はあの、視力が少しあの左右で違うんで、やっぱり、このダイヤルで両眼。 あのジャストピンで合わせられるんですごい重宝してます期待体はですね今日いろいろ持ってきたんですけどこれ UZ65 ですそれ、うん、とこれはあの中身はですね UB ドローンのハミングバードのブラシレスです、うんはい、これなんかすごい非常に安定してて、うん、飛ばしやすくて使いやすいって、うん、あの タイーのレースとか WTW のレースとかでこれよく使ってます、うん、これ UZ とこれあのペラの同じ6号機に見えるんですけどペラのサイズがちょっとでかくてでかいんですよ、うん、で外形は一緒なんですねこれ、ね、6号とこの FC の, あのサイズをちょっと内側に追い込んでてその分ペラを大きくしてるんですねだからあのスラストがすごいあの 安定している感じで飛ばしやすい外で飛ばしやすい感じですかね非常にこれこの間泥ビレさんのイベントであの使いましてその時はアクロで飛ばしてまあすごい飛ばしやすかったですなんだかんだ言ってもまだあのニッチな趣味だと思いますんであの本当にあのこういう場所ですね WTW とか都内近郊なら WTW とか あ, のあとドローンビレッジさんとかいろいろありますんでまあそういうとこに行って 直接まあ、今ちょっとあのコロナでなかなかあのミスにはなれないですけど、うんまあ、直接、人に聞くっていうのがやっぱり一番早道だと思いますんであので積極的にあの同じようにあの初心者でまだこれから始めるって方いっぱいいるんであの来てもらえるとたくさん教えられますので、うん、ぜひ来てください。 どんなプロコを使ってるか教えてください。クロコ、えっと出ます。T8SG ってジャンパーのマルチトークト、何でも使えるやつの一番安くて、まあ、入門用で買ったやつなんです。これをもう一年中ずっと使ってます。じゃあゴーグルを教えてくさい。ゴーグルはえっ、ー、とイーチンのこれもやっぱり安いやつ。あ,、はい、<笑>あの。 基本的なスペックはあの、まあ、ファットシャークとかとそんなに大差ないですけど、まあ、安くてレシーバーが2つついてるもともと2つついてて、えー、両方アンテナ出してダイバーシティで受信できるっていうのが売りだったんですけど2つついてると。 消費電力が激しすぎて片方外しちゃってん、はいはい、なんかあんまり意味がないですけど一つでも使える一つでも使える二つでも使え る, つでも使えるだからレースとかであのちゃんと受信したいときは両方つけてなるほどまあそれも使ったりします ど,、うん、どちらも入門用としてはあの結構安い部類なんですけど、はい、普通に使えるんで、はい、まあそんなに困ってはないです、はい、こっちは、ねはい、レシバーも あのパッドシャークとかについてるようなやつをコネクタが一緒なんでああつけることもできるこれ も, です、ね、もう1年以上前に始めた時に買ったやつをいまだに使ってるんですけどフレームとかあの基板は US65 シリーズの、まあ、初期のやつ他には今日持ってきてるのだとあのモビュラー6 の最初に出たやつ、HD じゃないやつ、うんね、こっちなんですけど、他には、キャノピーはもう突発しちゃって、うん、これはあの洋風堂さんで売ってる、角度調整ができるあの フ, レフレームというかマウントを使ってます。結構あの、FPV だとやっぱり最初になんか色々買わなきゃいけなかったり、免許取らなきゃいけなかったりで、っとっつきにくいところあるんすけど、<笑> やってみると意外と簡単だなっていうのがすごいあるんで気になるんだったらもうあとやっちゃった方が楽しいと思いますありがとうございます<笑>次は、はい、えー。紹介してもらいたいと思います、はい、どんなプロポを使っていますかプロポは P8SG っていうちっちゃいやつですね。前はもっと大きい 使ってたんですけどもそれの調子が悪くてで予備でこれを買ってでちっちゃくて軽くてこっちの方が気に入ってしまって で, スタです<笑>オールーはゴーグ ル, ーールーもそうですねあの最初はもっと安いやつを WTW の, のメンバーから安く売ってもらったんですけど それもやっぱりあのすぐ電波が切れちゃって映像が来なくなったんでもう同じ買うならいいやつと思って一番いいやつにしました。あの結局、ゴーグルはやはやり、あのー <笑> FPV でやるには、かなり重要なパーツなんで、ここだけは仕方がないなと思いました<笑>機体はでもてます、ね、そうですね、機体は今、ちょっと今日やっと修理ができたんで、持ってきたんですけど、まあ本当に小さい65から75、85か、あとは2インチとか、クスピックとか持ってます。で まあ、あの最初何でやるかっていうのは、やっぱり出会いだと思うんで、こういうところに来れば、まあ、やっぱりちっちゃいのがメイン。 ななのかかもしれないから、まあ、自分が何をやりたいかっていうのは多分出会いだと思う僕はたまたまこれが最初だったでもまあ5インチとかね大きいのからやりたいっていう気持ちもなんとなく分かるんで自分がやりたいのをやった方がいいと思